3,2,1, アクションあーなんでおじゃるか、ここは。よう、怪我列お今からスーパー戦隊レストランだからな、ここは。ん、はい、なんか そうだよ 飲, 飲み物飲もうぜ お, お, うお風呂があるでおじゃる今は何で俺たちがここにいるかっつったら、うん、お前たち外野クとちょっと今急戦協定をちょっとな、うんまあ、しょうがないから結んでやろうってことだ俺もお前たちの、ね、お風呂に入りたいでい お, お風呂じゃねえよおそれ風呂じゃねえバ<笑>シロ ー, ー, ーサイベルサイベルストレ<笑>ートあ ー, あー いお前は手が取れても大丈夫だろう、機械生命体なんだからさあ。すぐくっつくでおじゃるが。大丈夫か、<笑>あんまり無理するなよ、本当に<笑>。そう、ということで、まあ、この風呂じゃないから、これは、あの、飲み物なんだから。お前はすぐ液体、オイルが飲みたいでおじゃる。オイルだろう、どう、味はどうよ。<笑> か酸っぱいどじゃ。酸っぱいどうじゃるか。酸っぱいとか感じれるんだな、ちゃんと味覚ある<笑>味覚あんだな、機械生命体のくせに。まあまあ、まあ、美味しいでおじゃるな<笑>美ゃるか<笑>、うん。美味しいでおじゃるか。美味しいでおじゃるか。ということで、今日お前をここに呼んだのは他でもない、違う、お前スピードルに勝手に乗るんじゃない。<笑><笑>スピードルに乗っけてやろうって言おうとしたら、勝手にスピードルに乗るんじゃねえよ、馬鹿野郎。<笑><そう><笑>ということでな、今度。 が主役いい<笑>お前が主役じゃないんだわ<笑>そう要はなお前がこの間な「<笑>このーゴーンスマイルプロジェクト」の時にああなあの俺がまあ俺っていうか古原泰久が全部掃除をしてたけど今日は。 のの中多いかなおに掃除をしててもらってあなんかあの時はひどかったでおじゃるなわらわの顔が吹っ飛んでたおじゃる吹っ飛んでたでおじゃるな<笑>吹っ飛んで た, <笑>んで た, で<笑>んでたあれは俺も予想外だった<笑>びっくりしたけどそうだから勝手に乗るなって言っだまだ言ってないだ<笑>まだ言ってないだ<笑> そうまだ言ってないいいって言ってないそうこれは俺の相棒だから<笑>うそうただ今日のに関してはこの相棒はドロドロは言わない今日はもうドルドルソウルが入ったらキャストだけだからこれはドルドルそうドルドルということで今からちょっとな乗せてやるからスピードに、うん、なあの時のいやちょっと体験したらちょっとこっち来いこっちに、うんおうん、乗っていいぞこれ乗っていいからみんなあ<笑>ちょうどいいのよ、うん、みみみ見 て, みてう見て見て見て見ておいその穴じゃねえんだよ<笑>おいそのための穴じゃねえんだよ <笑>そのための穴じゃないんだよ こ, これ。馬鹿やろ。馬鹿違うんだよ。<笑>バシンサベルストレート。馬鹿やろ違うんだよ。よ<笑>ということでこっち来てみろよ。これスピードに乗ってみろってほらこの こ,、えー、こ の, このスペースこの見てよこれ今から見てこのほら全長全長。全長 あ、すごい。<笑>いや、手が、マ手を取りに。手を取りにいかない。ほら、乗っていいぞ、乗っていいぞ、ほら、そこに、ほら、乗っかっていいからな。じゃ、乗ってる。え、ちょっと今から、な、このスピードルの手。手があって。手が。手が手戻ってきた。ほら、まあまあまあまあ、手が戻ったわけです、ね。じゃ、今から、ちょっとこのスピードルの速さを体験してもらうからな。オッケーか。うん、じゃ、ちょっと寝そべった方がいいからな。おお。おいおい、寝そべると、楽しそうでおじゃる。 わらわは機械性命でおじゃる。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> レンズ大丈夫でおじゃるか<笑>レンズ大丈夫いやわれわれの体は大丈夫でおじゃるが<笑>レンズが心配でおじゃるよレンズ大丈夫でおじゃるかおじゃるがやばい釣られるなおじゃるは釣られるな<笑>そうどうだスピードの速さ<笑>お前はあの時スピードルをバカにしてたけどどうだ早いだろういや恐れい っ, っただろ恐れいっただろうそうだろそうっていう感じなん で, 目 が, で目が回っただろう そう、だからちゃんとスピードルにごめんなさいしろお前はあの時はごめんなさいってお前らあの時喧嘩したの覚えてるかわらわはこんなのに乗りたくないみたいな感じで言ったりとかしてな俺だってお前のこと乗せたくねえよドロドロみたいな感じで言ってたわけであー言ってたなーだからお前ら仲直りしろもう仲いいであざるなー仲いいかじゃあちゃんとスピードルのくちばしをなんかごめんねってやってそしたらマシじゃねえかバカやろバカやろ 足じゃないか。足じゃないか。いじ<笑>足じゃないか。<笑>はい。<笑><おう><笑>ちょっとそこ行って、そこ行ってて、そこ行ってみて、<笑>そこ行ってみて。<笑><笑><笑><笑> ということで、ちゃんと仲直り、ほら、仲, な仲直り、をしろい仲直りをな。でなということで、スピードルとケガレシアも、まあ、こうやって仲直りしたから、これにて一件落着ということで、うん、みんな、今日は な, こんな、こんな遊びに付き合ってくれてありがとうな、本当に。<笑> の上のあのカメラで全部映ってるからな、これ。大の。大のおそらたちがこの子供のプレイルームで遊ぶっていう。<笑>はい。ということで、今日はありがとうございました。したうん、バイバーイ。俺がセンターだ。<笑><笑>わがわが<笑> ということでね、今日は、うん、なおさんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます、はい。皆さんぜひなおチャンネル、ねはい、と同時にこっちもね、はい、フラワーやすしさ TV の 方, 方もよろしくお願いしま す,、はい、しお願 い, しますいや何時間よこれなおさん もう七時になるって。ってことは五時間くらい。五時間。五時間ですごくない。すごいね。これなかなかの長丁場和これ。いやお疲れ様ですスタッフさ ん, の皆さん。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんお疲れましたま。ありがとうございました。疲れましたって言ってる<笑>、ね。素直なスタッフが一人<笑> 疲, れ<笑>疲れましたって。<笑> はい、ということだったんですけれども、だってさ、なおチャンネルだったらそっち側のスペース使わないと思うもん。そうだよね。あのごめんだけどそんな発想なかった。何、うん、<笑>じゃああっち何使うの？あっち荷物置きです。どう考えても使うでしょあそこは。いやもったいないけどいいお子様の場所だから。えだゃなおチャンネルここだけで、ね、いやいやいや何言って ん, んですかやっぱりあ、うんうん、そこも絶対使った方がいいですよ。い, やいやありがとうございます素晴らしいさすが。確かになおなおさんのチャンネルでは<笑>、うん、これ人形遊び 100% しないよしないよ。 いいじゃん、新しい風が吹いてる、うんうんね。ね、もうやっぱ面白いわ。ね、<笑>古原君チャンネル、マジ面白い。ええ、ゆっきーすか。古原君、ね。そう、フライラジットティービで、うん、今日はもうマジでノープラン、お互いノープランで来てますから、うん、これマジで。でも、ノープランで5時間は多分なかなか難しいと思う。やっぱね、やっぱ長いキス、ね、ね、<笑>長いキス、ね、長いキスということなんですけれども、はい、なおさん、はい、スーパー戦隊レストランいかがでしたか。いや、すごい楽しかった、ねうんここの個室以外のあっちのスペース、ものすごいお宝なスペースがうん、うん。ね ワンサあってあの、まあ、写真はね撮らせてもらったんですけど も, もうすごかった、楽しかったです。で、メニューもいろいろあって、ねうん、あのもっと食べてみたいメニューもあったしなんかこれも実は一個、ね、裏話があって、うん、僕たちが来たときには、うん、実は、レン の, あのオムハヤシは、うん、売り切れてたんですよね。そうなのに、うん、僕たちが、ね、YouTube をやってて、うん、もう皆さん聞き聞かせていただいたのかう、ね、ごう音社のメニューいいを作 っ, っ<笑>作ってくれて 本当ありがとうございました。先生、ナマステ、ナマステ、先生、ナマステ。せいせい<笑>ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったです美味しかったでね。ありがとう。で、そしてそうだね、古原君と来られたから良かった。私一人だったら何にもまずシステムが分かんなかったりするし、うん。ああ、そう、ね、まず注文ねするまで5時間くらいかかったかもしれない。待ち、ままま、ぼうけ。<笑> <笑>そうなんですよね、ね楽しかったありがとうございました。ありがとうございました。うどうでしたか？いやでも本当にね、うん、正直、まあこうやって奈緒さんとは結構長いんだけど、うんうん、でも、長いけど話すことって、うん、うん、好きななんだなって思ったいやたすごいね、古原君のトーク力だよ。いやいや、全然そんなことないです。ずっと、だって、何時間でも話せるでしょ。まあ、でも、うん、それはさ、なんか今までのさやっぱ蓄積というかさ、ね、14年間があるからね。そうだだね。うん、だから。うん まだ全然あるからね、本当に、多分、ね、そのシチュエーション、そのシチュエーションになったら思い出すから、いっぱい。そうまだ絶対ね、家帰ってから、うん、あ, あれ話せばよかったって、多分あるんだよね。奈緒、ね、さんのじゃあお茶目なところ、一個言ってたから、最後でちょっと終わりにしたいと思います、そしたら、奈、え、緒、ー、さんって、実はめちゃめちゃお茶目なところがあって、お茶目って舞台のね、<笑> 何何何何何何舞台の時にもう一人役者さんがいて、うん、でひろくんっていう、ねまあ、男性の人、まあ、俺はひろって呼んでたんだけどよ そ, うそのひろうんのところに僕がね骸骨、はい、かなんかの、はいなんかね、ガチャガチャのちっちゃい、ね、おもちゃをバッグに、ね、入れるっていういたずらをしたんですよ。 ってた そ, うそしたらそのヒロく君が次ナオさんに入れたんですよ。<笑>そしたらナオさんで止まると思うじゃないですか。<笑> そしたらなおさ次俺に入れてきたんですよこれ<笑>。でこれを舞台の稽古中、舞台の稽古一ヶ月ですよ。一ヶ月間誰かのカバンの中に常に入ってるんですよこれ<笑>。今日は今日だから毎回家に帰ったらカバンの中確認するところから始まるみたいな<笑>。やってたやってた。やらなそうじゃないですか？だけどガンガンやるんですよ。やるよだから誰全員がそれででも仲良くなったよそうるちょっとね<笑>。いやあの役者さんがやめといた方がいいよみたいな<笑>。いやいけいけって<笑>いけいけ そ, う<笑>そうそう<笑>。 でついには三人で始まったゲームなのにちょっと大御所の人とか急に入れるようになったりとかして、<笑> そ, う そ, うそう、絶対ダメだったみたいなそう。そう、めっちゃ乗ってくれた。でも、<笑>なおさんだったら許されるよって、大丈夫かなとか聞いて入れるの、<笑>なおさんは、やばくないですか。しかもこんなちっちゃいやつね、そうそう気づかない。<笑>すごいね、その大御所の人が気づかないよ、ね、ずっと、うん、そう、だからまだあそこ入ってんじゃないのって。入れたのを救出するのが大変なの、また。そう、ねね、そう、でもなんかその舞台終わった後も、みんなで集まって人狼大会とかやってさ。あやったやっ た, やったそういう時 そのあのドクロどうだったんだろうねみたいそうそうそう結局あれ今どこになんだわかんないもんあれ持ってる持ってない持ってないじゃあヒロだだからヒロさんねが<笑>持ってる。年上だからねはいそういうことでもナオさんのねお茶目がねまあ一面をありがとうございます。まあ、とういますですはいありがとうございましたありがとうございましたぜひご一緒しましょうぜひよろしくお願いしますお願いしまーす、はい、ありがとうございますということでみんなもまたねまたねー見見てください、えっと、ありがとうございましたグッドボタンとか言いますけどあ高評価そうそうそういやさっきやってたもんね この動画がいいなと思ってくださった方はこの動画がいいなと思っってくださった方はグッドボタンよろしくお願いします。そししししてチャンネル登録もよ、えー、よろしくお願いいまますありがとうございましたさなら<笑> あっちだったあっちでしょだからちったどっちも見たずっとこっち<笑>どっちも見たから大丈夫だよカメラ多いもん忘れてた<笑>ありがとうございました最後のあっちだったわ前で使ってほしいはどうせだったら<笑>